演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちら朝日とときの一本満足プロテインバー3種類を食べたいと思いますうん一本、えっと、満足確か前に草薙剛さんが CM やってたのを見たことあるような内容ちょっともうこんなのやってたっけなあってこれは草薙さんの CM をお使えする 画面ではないというわけでどれが一番おいしいのかなまずはこの真ん中のやつから食べていきますねおっとおっとちょっとありゃもしかしてこれはあー中で折れちゃってるわでも 折, 折って断面を見せても省けたのでそれでよしとしてくださいではいただきますうーんしっとり系なんですねうまっ 結構おいしいですうん結構っていうのは余計だったかなはい次はこの白いやついただきますねあれホワイトチョコレートじゃないんですね思ってましたが違いましたでもこれもこれでいいですねはいラストはこちらもう一本のチョコレートではこちらいただきます 最後はやっぱり本命のチョコレートですねん本命でもザクザク食感が本当にいいですこういうのいいですね最初に食べたこのベニグのチョコは他に種とは違ってあまりシリアルって感じではなかったですねどちらかといえばケーキに近いようなちょっとむにゅっとしたようななんかむニュって言い方悪いですけどねそういう感じですなんかチーいわゆるチーズケーキを連想していただければ分かりやすいと思いますがそういう感じですね もチーズケーキって言ってもベイクロ の, あのちょっと、ね、いや濃度のあるやつですがなのでザクザクとした食感よりも滑らかな食感を好む方にはこちらの方がいいですねというわけでこちらの点数とさせていただきますで次に食べたこちらはちょっとホワイトチョコかなと思ったんですけどそうじゃなくてこれ周囲をコーティングしてるのがヨーグルトだったんですねなのでほんのり酸味があってさっぱりして食べやすかったですだからシリアルもザクザクして美味しかったので この今回食べた3種類の中ではこれが一番美味しかったですねというわけでこちらも点数とさせていただきますで今1番でいっちゃったのでもうこれが1番じゃないこと確定になってしまったのですがこのこちらのチョコプロテインも中のシリアルがザクザクしていて音食感が非常に心地よくてシリアルを食べているという感じでとっても美味しかったです手軽に持ち運べるのもいいですねタンパク質も大事ですし本当。ほんと おそらくスポーツをやった後にちょっと食べるときにいいと思って開発されているんだと思いますが本当にいいと思いますというわけでチョコレートも程よい甘さでこちらのテイストをさせていただきます、うん、プロテインタンパク質って本当に大事ですよね自分もしっかりとっていかないと うーん大変なことになりますからねでも取りすぎも当然だめですし難しいですねこういう栄養の補給って今更ながら痛感しますまあ普段からあんだけ食いまくって何言ってたって思われるかもしれませんがそれでは「ガがルや血を吸われるのに飛び回る」うーん